この、ね、の小さたこれを、はい、どうしようかなって、ね、これ見ると全部まだ模様がは全然入ってないのでね小さいとあの木に模様をつけるっていうのはかなり厳しいかなと思うんですけど、はい、一応構想としてはねこうできれば模様をつけて正面をねこういう正面にして、うん、一応仮の正面ね仮の正面この枝ですこれ。 これを活かしたいなと思うんですよこれをどうするかですねちょっと邪魔してるんですよ。こブロックとしてはこのブロックとこのブロック2つあって、うん、その間をつなげるこの細いやつがあるてそれ大事でし、うん、これを裏枝に一番ちょっとパって見て一番目につけたと思う、うん、まずね、こブラシでこう。 洗ってるとと、ね、汚れが取れないと思うここ兵器があるんで、ね、<笑>新兵器で、ね、盆<笑><兵器><笑>盆栽栽洗洗浄機、うん、洗浄機機こ、はい、これれの高圧っててまいす。なるほど。こ、うんうん、先生、これ今年1回目の動画だと思います先生とあ、そっか。か明けましておめでとうございます。あか。 <笑>いいですか。あ<笑>けましておめでとうございます。はい、まず掃除をしていきます、うん。こんな感じ。これで洗っていきますからね。皮、はい、をめくってるってことですかね。そうそうそうそうん古い皮を取。この赤い芋肌っていうんですか、はい。この芋の肌の色が出てくるまでと。はい 小さい木ですから、枝あんまり抜、はい、洗浄は終わったちょっと細かいところ小さいブラシでちょっと掃除します。はい ちょっとまだ残ってるとこあるんで、はい、これで少し掃除しますしんブラシです、うん、あの盆栽大野さんで買ったんですけど大野さん大野さんで買ったんですけど、うん、えっ、ー、と大野さんも作って大野さん作ってたやつ？えー、す多分この動画の前に公開してると思うんでそうなんだなのでまあ先生 な, なりの作り方、うんうんうんまあ、全然多分目にやってる人と作り方違うと思うんで大野さんはもう完成 し, し, してんだ、うん さんはもうやっぱ商売の人ですから早いですね、うんうん、パパパッと作って、うん、はいって感じでした、うん、やっぱりこういうゅえ園の作り方じゃないですか、うんうんうん、ここだとねだからまたちょっと違う作り方が、うん、心拍ですから、ね、どこかこう厳しさっていうのが欲しいんだよねそうですね、うん、どこに厳しさを出すかっていうのは、うん、でこう小さい木だからねどうやって曲げて厳しさを出すかそれかシャリシャリ ちょっとまだそこまで構想がねできてないんですけどね針金、ね、かけながらねだからそう出していこうかなと思いま す, こいす、ね。ここれはは太いいんでですねうううううのが曲ががが曲曲るるるかかかかかかかどどど足元はダメだからこういう途中入そししてさ出 で一応ね古っ端があるんで余分な枝の中で取ってきますこういうの、はい、剪定は枝の股が見えるようにぐらい、うん、そうそうそう、うん、あんまり細かくじゃないですよねきっ先端の方はこれが 頭, がいくか頭の方か、はい、一塊になっているんで、うん、この塊じゃなくて一個ずつ枝が見えるように作っていきます 枝の分かれ目を、ね、きちっと見せるちなみになんですけども、うん、今日12月の25日クリスマスなんですよ。うんうん、この作業は針金かけも時間かかるので今日終わんないと思うんで終わんない終わんないこれ針金かけるのも結構時間かかると思うかまよ、ねうんですなので年始に作業はまたぎます。うんうん、あまたぐね、はい かけましたおま。おめでとうございます。今年も盆栽をよろしくお願いします。はい、ます前回の続きですけどね、はい、枝抜きましたこれ。新、は、木、い、だと単管の木が多いんですよね、うん。厳しさをどうやって出すかっていうことで、単管でやっぱりシャリをつけたり、ジンをつけたりするんですけど、これちょっとそういう木じゃないかと思うんですよね。もうちょっとこう山の下の方へ下がってきた。 うん、でちょっとねこれと似たような木があります前、まあ、作った木なんですけどあそこにサンプル的なちょっと大きいですけどねあるんですよ受け返すの、ね、<笑>女性が持ってる木なんですけどねいだいぶ前に針金をかけて、うん、あの地に作ってこの木はこう根っこが全部つながってますからねツラナビこれもちょっと似てるような木かなと思うんですよ ね,、うん、こ, ねこんな感じで あの作っていけばいいかなと思うんですけどね、うん。結構ね、ちょっともうかなり手抜いちゃってるんでね。うん、あの葉っぱが茂りすぎちゃ隙間がなくなっちゃった。あ、うん、の熱でない根っこのながってるところが、こう見えていいかなって、そんな感じですね。うんうん、この 木, 木のね、足元ちょっと掘ってみます、はい。どんな感じになってるかなっていうか。だいぶ古いですね、この木は。多分植してないんじゃないですかね。ね、うん、してない。一回も。うん ちょっとよくわかんないけど、一応ね、じ正面この辺に決めたいと思います。ちょ仮の正面です。あら刺さんなよこれ<笑><笑>ぎて。ちょっと無理だなこれ。樹木はどれになるんですか？樹木はねこれあ。それが樹木？うん。これになると思うんだけどね。ねちょっと、ね、これ針金かけていくんですけどね。それかなり木が古い硬いです。うん、ちょっと針金がどの程度効くか。 一回ややってみてダメだったら掛け直しするような形になるとか。割れました。うん、じゃあアルミ店でね行ってみますから。ある店だと太すぎてね針金ザらけになっちゃうかもわかんないですこれ、うん。硬いなぁ。硬い。少しね。二点五ミリ。今日二点五。正月はどうでした。正月？うん、正月はね長男が来ただけだった。あのひかさまおやり行って、であとはずっとお酒の正月。 うん曲がる大丈夫。ここは もう曲がればねこの太さだから二点五で大丈夫だこれ皮もいちゃかこれそうですねふたふたふた<笑>、うん、これシャリつけますこれ壊れました一個ぐらいであってもいいだろシャリがそう、ね、<笑>全部シャリにするわけではない全部半分あの 半, 半分だけ、うん、でこうひねり入れ る,、うん、入れるから、うん 多分枯れると思うそれ。そしたら全部腐したり。ただね下の方に腐りってだとおかしいだよね。本ね、うん。自然の自然界から言ったらちょっとおかしいかなっていう感じがあるけど、新パクだから腐りや。どっかつけたいなってね。土、う、壌、んうん、とかだとねあるじゃないですか。新パクでもあっても 変, 変じゃないのかな。ちょっと 今日は水水が取ってるからこれ。ちょそうですね枝が二本ぐらい残ってる。うん取ってる。うまくいくかどうかでね。うん、まあなくなければないでいいと思うんだから、ね。まあそうですね。と<笑>ちょっと不自然さがここですね。これね。これも後でちょっとシャリ入れるかここ。ね。ここがねこうぶった切ってるから。こ, こ, すこっちがスーッとこう入ってもいいかな、はい。ちょっと後で入れます。はい。で他の針金をかけていくと。一二。 結構ありますね。ね。ね。ね。個ここれれれででででででだだな。なな に, <笑>にしちゃえばそううそすす、ねね、本当は数がさてすあのおでう数ど奇がさていかないお字、ね<笑>ね、かかとら。数広がり。<笑> ぶった切りになっちゃった どこままででいいんですかこれはかけるから半分にななりましたよどっちが残れば下で食べさせていくから。うん なんか見えてきましたね、やっぱね。いくらか形が見えてきたと思うんはい。こうは、たかさん同じだな、こ<笑>れ。枝のね。うそのじみたいな。うん、これ、ダサ少なくちゃいけないな。これ、あと、これだけきましたの、ね、で。奥の。これ前出すか。今ちょっと。<笑>あの。 あんだけ大事って言ってた後ろの枝がどうでもよくなったという発言がありましたがちらっと見せたらいいかその変化きたからってことですねと思ってまあ見える見える見える見える<笑>だからちょっと細かい針がねかけてください細かくかけてくる、はい、ださいこれ懸命じゃあ、ね、いい曲入りましたねこの辺とかね絶対ねはいもう 基本通りに足元、こうまとめていきました、はい。立ち上がりをこう締めてった。立ち上がりが大体ブ字型 作, 作るような感じで、はいで。あと、この、さっき言ったこの細いやつ、これがちょっと。とても良くなっちゃったんですけど。このね、後で多分、ね、生きてくるんじゃないかな、ね、ということで、針金、ね、かけてきます。はい だいっぱいたたはかかけけましたね全部ちやっぱどうこういう時銅線だともうちょっと目立たないですかねアルミさんの方がね、うん いものをつけられると思うんだよね。あなるほど柔らら、らかかかいいいいいいいピッチがが細かくくくくくくし、うん、ただ、だだだだててるるるととととと悪悪ねねねねねねけけけにににななななっっちゃゃ う, のこれ、ねそうですね、普通に太くなりまますす、ね、日数すと、うん、あの色が変わってくるじ木馴馴染染んんでくるけどど、ね、こ、ね、いいころろや替 え, だ、ねあとね上替え 抜いてみる。抜く。うん。抜いて八に合わせてみて。はい。結構パンパンですよ。結構。おお強烈だなこれ。強烈ダメだねこれ。横。割るかこれ。割ってもいいですよ。割っちゃっていい。<笑>割っちゃいよこれ。飛んでくるから。<笑>結構簡単に割れます、ね。簡単に ただ、これ根っこほぐすの大変だよ。<笑><笑>すごいチョコレートみたいな。<笑>すごいな<笑>はい、まず、これね。これは、あの、根の松がもですね、うん。悪くはない、うん。悪くないですよ。こういう、やっぱ、ちょっ と, 重宝ょっと、というかね。うん、ちょっと、深い。どうだろう。ああ、深いさは、確かに。ちょっと深いかなってう、ねはいう感じでね。ちょっと角落としてみるか、これ。うん <笑>乗れないよれなこれずつ落としてい か, な か, っからい。だねねいいいいかかかななここここれれれれです、ねうんはい、これかあととははちょっと小さいかなそうそうこれも面白い た, た, ただ今の上からちょっと盛りかもわからない。あ、ね、あと、これか。うん、それは、でも。難しいですね。こ れ, <笑>これは溶岩石かな。あともう一つ調べたいの結構青い横向きになるんじ、うん、でも、それでやるんだったら、僕こっちの方がいいですね。これがいいかな。うん、ちょっとね、横開けてこ。ここ空間があった方がいいもんね。そうですね。こ の, このぐらいで植え付けできれば。うん この辺なんか小さい鹿がこい。あ、そうですね。これで植え替えしようか。はい。うん。明日ですかね。あ、明日。<笑>まさかの3日目に突入という。<笑><笑>明日だけでね、これでね。日付が変わりましたねん。日付が変わりました。うん、日付が変わ、変わった。変わった。<笑>翌日。<笑>翌日です。<笑> 2日掛かりじゃない、これね。はい で今度はね鉢選んだんで、はい、これに植え付けていきます。こ れ, これをとりあえず正面にしたんですけどこの枝が、ね、どうも気になるんで、うん、これ抜きます。はい、でこれ地にしちゃいますから、はい、そうするとしぼがもっと目立つと思うんで、はい、ちょっと抜いちゃいますからねこれ。えだ揉 も, もんで皮を抜きやすくしてます。は い, いや、解説です。 最近ねね耳がさ<笑>らに悪くなっちゃった<笑><笑>いくらかこのこれを親引きこれがちょっと目立ってきたかなとは思うんですけどねでこれ植えつけていきましたとでケト土ちょっと使いますから赤玉とケト土でで本格的な植え替えは今できないんで春四月 3月か4月ぐらいですね、はい、そこまで待って、ね、根っこ少しカチカチに固まってるんで、はい、根っこほぐしてそれでまた本格的に植えるような形になるほど斜めにするんでちょっとここ切ります、はい、もう崩せないんですよねかくて、ね、切っちゃいますからね、はい、あんまり太い根がないから大丈夫かと思うんだけど一応この時期の植え替えなので植え替え後はビニールハウスでだからビニールハ ウ, スハウスの中入れとかないと、うん こここここれれれれ水は入っっっててててなな、ね、ないいいいいやぱり全然わ一回つつけけとダだ見乾まますすよよねこだだこれ心が強いね強 く, く持ってるからそうです、ね、こんなにに 高, 高密度の、うん、一応これであの仮につけとき西尾、はい、ちゃん、まあ、春にもう一回植え替えするってこと だ,、ねうん、ええだよね。 動画のために<笑>れいてりますこれこれはこういういはイメージですり、ね す, ね、すりあラしてね。スリスリしてねはい すいないね。ね。結構高いいいでですす。あっちにしまりけにかな変えててもも、いいいんじゃゃななですか。かああ、うん、の松入れてみるこっっちち背が高くなっちゃうからね。春に逆にそっちに植え替える だねうん、こ, れこれがいいんじゃないのでなかとます。そっちわり生活して、うん、厳しいよこれ。 赤の方が良いか な, こっちかな赤じゃない方この間に入ってるってことですねうん、間に入れてそれで普通は銅線を入れてくるくるって巻いて針が通すでしょそうですねもう一緒に剣 用, 剣用、ね、これが固定用の針金、ね、<笑>軽く染めとくぐらいだ ね,、はい こ, れねはい、これで土に入れておきます あるかはい、ちょっとこれ い, いかもちょっと水つけるわいちょっと置いとこうかな中が染み込む。そうですね 根が崩せなかったので中心近くになっちゃったと植える位置がただ苔張ったらなんかやっぱ景色が見えますね、うんうんうん、一応苔張あと枝ちょっと整えます枝整えます、うん、やっぱりちょっと深いね鉢はねうん で も, でも目が崩せないんでもうう今こうまんか近く入っちゃったからねそうですね。うん、もっとねこっち空間取りたかったから当たっちゃったるんだここは、うん、本格的な植え替の時にもっとこう寄せて薄いう、ね、もうちょっと薄いのでこれ流れこっちあってもいいもんね空間がねこれ、ねね、これなんかキュッて押抑えられてる感じだから、うん、で正面も一応こっちで作ってますからね正面はね、はい で逆でもいいかなってこれおかしいなこれしぼくしぼくここで枝があったからやっぱりねこう邪魔してて同じ長さだったからこう切りましたこここう、ねはい、あとねこの辺は幹がこう一本立ってるんですけど二つに分けてあとここにちょっとシャリやシャリじゃない地入ってますから、ね、ここあそここ こ, ここですね ですからあともうちょっとこれ葉っぱが充実してくればねきちっとまとまればもっと綺麗な心拍の株もだちというかそんな形になってくると思いますよ。で高さも全体違ってきてるでしょ全体が同じ高さだったけど、あの細かい模様をつけてで高さを変えてきますからねでこのぐらいかなであと春を待つ。 あの充実ーはここから球がねできてくるといいなって感じですね。うん、ねあと鉢ですね。この鉢のグラデーションがいいよね。こうしねこっちはね赤とね黒の こ, こ, この辺が。こっちの方がサムネバイト薄い感ちょっとこのこの木ではあまり ね, ね。そうですね。本来はねもっと薄いのに入れた方が、うんうん、最初のうちにやった方が、うん、まあ景色はもっと見える。じ、う、ゃ、ん、春にこっち植えます。うん 春にこうに が, がっつりちょっと根を壊し崩しちゃってっていう感じにしましょうかね。うん、ねちょっと思いっっり根、ね、ほぐしてね。はいまあ、そんなとこころで、はいえー、今回新パコの株立ち。これこれあの結構手ずま まあ、まあでも上の木の形はねアルミ線なんでちょっと針金目立ちますけど幹に模様がついてこの高低差もできてるから枝の出を被らせないっていうねそういう基本はうまあ、くいったかなそんな感じですねす、はい、というわけで大、えー、野さんも作ってますし公子さんも動画も上げてたんで、はい、あ、はい、みさんあみんなで見ました、うん、どうでした あのあのやっぱり心、ね、拍、ね、っ, ってシャリとジンがないと ね, そうですねもう流れが完全にあれどっちもいながらか、うん、流れちょっと見なかったけどシャリがこうできてで流れがはっきりしてると結構いいものになるんじゃないですか、ねなるほどまあ、それぞれの、ねまあ、考えを持って盆栽を作ると。 というところです。はい、はい、で春にちょっと植え替えでリベンジしました。はい、<笑>はい、というわけでありがとうございました。はい<音楽>